はい。おはようございます。ラスカルでございます。本日はですね、カイさんと一緒にラスカルに来ております。お願いし ま, ます。で、本日ですね、えー、訪れておりますのが、以前ね、カイさんとご一緒させていただいたウルライさんが、えー、移転をいたしまして、ウズーとカビナリという、まあ、新店をオープンいたしました。僕は、えー、今日6杯で、カイさんが一応2、3杯ですか<笑> 2 ?3 杯ぐらいですね。2、3杯ぐらい、はい、食べていこうと思います。<笑>で、もうすでにですね、ラーメンの方お付き合いしていただいておりますので、えー、メニュー完成するまで、もう少々お待ちしたいと思います。 ということ で, ですね、一杯目、醤油到着いたしました飲みちゃでときなら、も片身のあたりで食べちゃいましょうか、はい、はい、いただきますいただきます行きま す, きます以前でいただいたときよりも、かなり醤油のタレだったりとかも変わってんみたいなんでいただきますうまっあ、うま優しいっすよね優しいですね角もなくて シルキーう、ま、うまっ以前よりも確かにあのシルキーさは損なわれずに、ぷちっとしたこが増したというか、うんうね、繊細で丁寧なんですけど、ちゃんとラーメンらしいこの味のかかりはちゃんとあるじゃないですか。うん 入れた瞬間こうなんまろみがあるんんでですちしたいうまいっす、ね、や、なぁ。うんうまい ちょっとこの後ろにいる魚感もいいですよね。うん、一口目は結構魚感、前の方にいたんですけど、後半になってくると、後ろになってくるという動物の甘みがきを渡ってて、うまいっすね。う, ん、うまい。うましてるじゃないですか。 一<笑>杯目なんで一杯目は噛ん綺麗にト<笑>いやましたうんまっバランスがすごいですよねどうやったらこういうちんたら作れるんですかト<笑><笑><笑>うふふふふありがとうございます、いただきます二杯目塩でございますねトうめ、ん、ぇなぁトうー、ん、ま どうやったらこんな味が昆布から出るんですか<笑>弟子入りが必要です、ね、いや、本当そうですね<笑>一長一短でできるやつじゃないですね<笑>食べれば食べるほど悔しくなってきます、ね、<笑>なんでこんなできんだろうっていう<笑><笑>でもラーメン屋さんの発想ですからね麺とすすった時の昆布の甘みこの感じ方が絶妙ですね あ本当ですかめっちゃきれいいやうま、ん、い前回も食べて思ったんですけどられの独特の油の臭みっていうんですかね考え、うんうん、で食うと臭いなと思うんですけどこれはここにしみ出るとものすごいうまみに変わりませんかもうマニアックすぎてよくわかんないですけど<笑><笑> ーだうんと い, いや正確すよ本当うことで最後まですね2杯目の塩加食させていただきまし た, た, ましたあおいしい あ2杯目もいっちゃいましたが、まあ、ハーフなんで、ハーフなんで<笑> 1回休憩します<笑> 3杯目ですね、えー、味噌のガッパを、えー、もうここでしか食べられないラーメンでございますの、ね、で、まあ、全部ここでしか食べれないですけど、<笑>基本的には<笑>僕もね、これ、初体験ですので、早速ね、いただきます。な、なんですかね、このめっちゃい い, 匂い バジルとあとなんだろうウスタとバルサミコを合わせたようん、なう酸味と甘さフルーツのような甘みがあるような香りでうもうこの時点でうまいんですけど<笑><笑>ちょっとこのソース混ぜずに一回スープだけでいただきます、うん、なかなかないですよねこのタイプ背脂入ってるんですよね背脂も入ってますね甲斐さん大変です ちょっと平打ち気味の、はい、気持ち太もうわももももちですね<笑>見た目から。から<笑><笑><笑><笑> うまいすね味噌ガパオやばいっすね麺ですった時に味噌本体 の, その甘みだったりとか、うん、フルーツのような甘みで酸味とそれから、ね、吸った瞬間に一気に全部鼻に押し寄せてくれるというかあすごいすごいっす<笑>すごいっすね<笑>でも味噌ラーメンなんですよねいや味噌ラーメンですね、うん、これじゃあ混ぜちゃっていいですかねこ、はい、のガパオがうまそう<笑>上のカメラで見てるからこんな感じっすね<笑> これが一個、お金が満ちてるのです、鶏のお皿でくださいあ〜なるほどですねちょっとよく湧いてるとはいはいはのいや、だけじゃないなうわ〜すごいですね、あの最初、本当に食べた時は上品よりの味わいというか甘みと酸味とかこれがバランスが良くて上品なんですけどガッパーのお肉だったりとか、かかってるタレ、野菜混ぜるとちょっとこう、オリエンタルの荒々しい感じも出てきてスパイスとかもいっぱい入ってるのもわかるんですけど何にも違和感がないんですよ<笑> うん、<笑> 3杯目ごということでですね4杯目にいただきますのがアイスソバということでこちらもねなかなか他のお店では味わえないラーメンとなっておりますので早速ねいただきます伝わるかわかんないんだけど作った時がね色味とか感じが楽さなんですよね進んでるけど出汁の入ったスープの色にこの油の感じあ、めっちゃ い, やうまい今日もめっちゃっ<笑>うまい<笑>最後の聞いてくる甘みが、うんうん、こう絶妙なバランスですね<笑>うわお<ー><笑>いし、ねえー、いですね えー、ちょっと、ね、今ですね、まあこれ本当に限定で、えー、提供しているものなんですけど、いろんなこのキャロライナだったりとか、海外のめちゃくちゃ辛い唐辛子を合わせた特製のまあ味変のアイテムがありまして、これも少しずつ混ぜていく。<笑>いやでも、相当辛みよりもあのハワの香りがちょっとじゃなくて全部入れたいと思う。これやっぱ作業した時手袋ですよね。手袋ゴーグルマスクですねあ、手袋ゴーグルマスクつけもう全部いっちゃった。 あ〜辛いんだいやうまいっす辛みはこんだけの量に合わせるとピリ辛よりちょっと辛いぐらいあそうなんで、ね、ただ喉が痛いっす<笑><笑>うんこんなにこの肉の旨味みが合うんですねうわうまっうまいこれ あ、卵をとくとだいぶ違 う, だ, うだいぶ変わると思いますね温玉うまい温玉<笑>とくとちょっと一気にそのタイから韓国っぽくなるというクッパのような旨う味というか香りになってあの頼まれる方は最初からこう温玉とくんじゃなくて途中からといていただいた方が味変になっていいと思います 五杯目いただきますのが、シーユーまぜそばということで、こちらもね、早速いただきます。ね、こんな感じでございますね。あーいただきます。いやっぱこのまぜそば、なんと、独特だなー、うまいなー。なうまいですよね。手元で入荷させてくれてるから、もう、うん。食べやすいし。この。 うまいっすね鶏節も入ってますの、ね、でちょっと合わせてねいただきますラスカルさんなんか混ぜそばとか油そばが好きなイメージがあります ね,、うん、そうですね<笑><笑>こういう汁なしだけど作り込むような混ぜそばとかっていうのはものすごく好きなんですよ、うん、前回そのうずらえさんで一回いただいた時にはめちゃくちゃうまくて好きって思いました<笑><笑> 普通でね、これ卵、えー、トリュフ醤油につけたら卵がありますんでこれをねちょっと混ぜさせていただいてうーんこの TKG 食いたい<笑><笑> うんということで誰だいです ね,、うん<笑>でえー、ですね5杯目のチーユの酢は完食早いただきましたもうダメなんで完食しったがナンプラーはいナンプラーいはいはいはいはいはいはいはいはいーいはいはルーローいはいはいはいはいはいはが、は、えーねまあ、いは、ま、いはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいいはいはいはいはいはいはしはいはいはいいはいはい てこと で, ですね本日最後でございますね、えー、こちらがもう7杯目でございます、えー、限定で販売しております、えー、豚チンタンのねこれはつけそばなんですけれども運んでいたた時から相当いいにいしてますんで早速ねこちらもいただきます、えー、麺だけで見ていただくとこんな感じでございますでまずね麺だけでいただきます あの締めた麺がもううまい<笑>うまいっすね小麦の香りと関西のねちょっとこう鼻に抜けるようなほんのりとした香りこれがね程よくバランスよくてぜひ食べてほしいうんーあー麺おいしい<笑>じゃあすちょっとこれつけ汁につけさせていただきたいと思います うーわおいしいハムのような熟成感そういった香りと下支えにいるこの海の香りっていうのかなでこれもちろんつけ汁もあったかいので表面がちょっと温まると柔らかくなるんですよそうすることによってのまた香りの増幅 これがマジでうまいっす、ね、んーちょっと入れ忘れてしまったんですけどこのあたりでねこのオレンジ入れさせていただいてそうすることでこのスープのね香りも変わるみたいですのであっすごいえ オレンジ。でこんなに、こんなに変わるんですか。ええー。こんなになるんだ。ああ、おいしい。<笑> 本当に好みに合わないと7杯って結構きついんですけど次次まだかなみたいな感じでもうずっとワクワクするような感じだったので<笑>正直最初の醤油とか塩の時はどうにか自分の感性に落とし込めるようにとか考えながら食べてたんですけど3枚目ぐらいからあもう無理だと思っても う, しもう単純に楽しいんじゃないました美味しくてもそんなそんところじゃないと思ってこ。<笑>